はいどうも、六代目です。畳屋さんが配達、納品をする時って結構いろんなバージョンがあるんです。普通のお宅、玄関の近くまでトラックを止めれてパッと下ろせる場合、玄関から離れて、離れたところの駐車場に止めて運ぶ場合、マンションなどで一旦エントランスに畳を下ろしてから運ぶ場合、坂道を 登ってて納品しなくてはならなくはらい場合いろんな場合があって畳屋さん結構体力を使ったりするんですまあそこでいろんなまあ畳専用の台車とかもあるんですがまもちろん階段だったら使えなかったりとかえ砂利道だったら使えなかったりとまあいろんな不都合ももちろんありますので一番多いのは手で腕で抱えて運ぶこれがまあもちろんスタンダードです今日のお客さん宅も車が止めれなくてそこにある駐車場に止めて 畳を運ぶということになりましたが、ま、あ片道30メートル。まあ、身長入れ替えだったので、新しい畳を運んで持っていって、古い畳を今度は担いで戻ってくるというやり方で、少しでもロスを減らして頑張りました。本当玄関が、玄関の際まで軽トラックとかを止めれると本当便利なんですけど、まあ、なかなかそういうとこばかりではありません。佐賀はまだいいんです。佐賀平野というぐらいですから。あの、長崎市内とかですね、畳屋さんめちゃくちゃ大変みたいです。もう、 私は絶対長崎には手は出しません長い坂道を登っていったり長い階段を登っていったりものすごく大変です私は長崎には手を出しませんどうぞご自由に頑張ってください私は無理です佐賀平野最高ですそれでは6体目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタン